はい今回も始まりました「ソノカのミュージックボックス」「かっこ物理」第4弾でございまーすいはいというわけでソノカです。ということで、まあ、年内最後の私ソノカの枠でございます。ということで今回は私ソノカが担当してきました動画で使用してきた楽曲を紹介したいと思います。いえい ちなみになんですけれども今回ちょっと番組の内容をちょっと変更してお送りいたしたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますちなみにいつもだったらまあこういう今流れてるオープニングそして1曲目2曲目3曲目4曲目の紹介そして5曲目の紹介しながらエンディングって感じなんで す, なんですけれども今回オープニングまあこちらの曲ですねで 1曲目、2曲目、3曲目、4曲目、そしてエンディング、とつながせていただきまして、まあ4曲目エ ン, エンディングね。で、その後、ちょっと告知の方を挟ませてくださいということで、よろしくお願いします。ということで、ただいま流れてるオープニング、クライム、アナバ CRYM、アナバ ー, C -R -Y -M アナバー ゲ, ゲーム、<笑>ちょどっちだっけクライムゲームだっけクラブゲームだっけどっちだっけ忘れた<笑>、えー。作成日が、えー、今年の10月18日、まあ、 あょつここですけど C っていうならあの作業枠 あ, あれ、まあ、自分の今日の作業風景っていう動画あるんですけどその、まあ、第2回での、まあ、最初の方に作ってた楽曲ですねなんか3曲作ってなんか全部ボツになったって言ったあの曲の、えー、1曲目一曲ですその一曲<笑>はいというわけで、まあ、今回もこんな感じでグダグダやっていこうと思うのでよろしくお願いいたします ということで最初の曲いってみましょうはい、ということで最初の曲になります。タイトルが「時計の狩りと思考の狭間作成日の方が2017年2017年の9月29日でございます。で初出の方がまあこちら h s t ちょっとごめんなさい。<笑> hfpv チャンネルの、えー、ボードゲーム枠ですね。本当に最初のあたりに投稿していた楽曲なんですけれども。まあ、そちらの方と、あと作業枠でちょこちょこ使わせてもらってます。まあ、簡単にこの楽曲を説明しちゃいますと、まあ、この楽曲を作ったきっかけが、そのボードゲーム枠の動画作ってる最中だったんですよ。なんかなまったな。まあ、このボードゲーム枠の動画見てて、 なんかこういう時を感じさせる楽曲いいなと思ってまあちょっとチ チ, チチチチチチチチチチチっていうのを入れた曲を作ってみようかなと思いまして作ってみましたまあ正直言ってまだどこにもこの音だけっていうのは出してないんだけどねまあ実 質, 実質まあ作業枠がまあ音だけになっちゃってるのかなってところで<笑>ありましてはい。まあそんなところかな まあ、こんなふうに時を感じてそして最終的に現実を見て目覚めるんですよね<笑>。というわけでなんかここ最近結構仕事が忙しくて結構毒舌になりやすいそなかでございます<笑>。次行ってみよう<笑>はいというわけで続いての曲になります。 星の夢に踊るプラネタリア、えー、こちらの方ですね。作成日が二千十七年八月十五日、そして初出の方がニコニコ動画になります。ちなみに投稿日は二千十七年九月の二十日です。で、まあ一応作業枠第三回の作業枠で使用させていただきました。まあ簡単に言っちゃうと珍しく一ヶ月前後で全部作り終わらせちゃった楽曲ですよ。四分もあるのに。 まあ、確かに23分ぐらいの楽曲はをすぐすぐ作り終わるならまだ分かりますよ。あのそれこそループ系 も, もう2三3 0分で終わらせるとかあの動画にもしましたけどそれならまだ分かりますよ。よえっやっちゃった自分って感じ<笑>でまあ余談なんですけれどもこちらの楽曲、まあ、じ実質は私だけではなく自分 あのまあ HTV チャンネルの一応コンテンツ部にも所属しております、まあ、セバンま あ, すっけあとマークエヴァさんと一応なんて言うん、えなんて言わなえっとちょっと待ってね降りてくるから降りてくるからあ思い出した、えー、サークルの方を組んでおりまして、えー、7.89 かっこセバン×スポーカーというサークルを作っておりましてまあそのサークル内でまあなんか作ろうってわけではないけど作ろうってわけではないけど 個人的にこういう曲を作りたいでこういう 音, 音, 音を作ったんだでまあ自分まあそういうのしか作れないんですよ歌詞のイメージとかなんか結構あやふやで渡して、まあ、テーマボンボンボンってあの渡したらそっち、まあ、そっちが、まあ、こういう物語だったりはいかがって感じでボン返してきて。 まあ、それあいいねってなって、まあ、それをどんどんどんどん組み立ててった結果がこの楽曲になりますねちなみになんですけれども HST プロジェクトの看板ライブって言えばいいのかなでありますえプラネタリウムをちょっとイメージして作らせていただきましたイエイということでまあこれを撮る人いるかなめっちゃ。 あれなんだっけあれだけどうんとんうんだんだんうんだんだんうんダンダンって感じだけど<笑>まあ踊ってくれる人いること期待して<笑>うわー鬼や俺鬼いや<笑>けどまあそんなところですよ ぶ, ぶっちゃけ言ってだって人気になりたいもん<笑>あれこれ前にも言ったな<笑>まあいいやではとりあえず行ってみよう はいというわけで続いての曲になります。まああれです。ハしタの10の質問用に長くしたっていうやつです。あの作業枠の第6回かな ?6 回だね。に作ったものですね。まあアレンジ日は2017年11月17日ですよ。もうなんだろう。初の人か も, もう最初第1回で紹介してるから言わないよ。うん。まあ。 カスタに見せて、あの、まあ、公開、公開、どうしようかな。<笑>まだ悩んでるんですよね。正直言って、タイミングがない<笑>というわけでですね。まあ、思い出は特にないです。まあ、とにかくこの曲は長くできればいいんだよって話<笑>話であって、そんな思い出とかはないですし、多分ね、あったとしてもね、あの作業枠の第六回で全部行っちゃってると思うんで、もう。 どうせだったらそっちにってください。お願いします。と<笑>いうわけで、まあ、通称ジングル過去正月ですよ、こいつ。<笑>正月でかくなっちゃったよ。<笑>もう年末年始近いからね。まあ仕方がないかというわけで、最後の曲行ってみましょうはい、というわけで最後の曲になりました。幸せと幸せ合わせて。 和バージョンまあそうですねまあじこ個人的にこういうアレンジ作りたいなと思ってかつまあこの動画作ったきっかけがこの楽曲ですからねもう年末年始近いからもうこういう曲作らないとなどうしようあ幸せと幸せ合わせてとはって結構いい感じに融合するんじゃないかということでアレンジ日12月18日ですでちなみに今撮ってる日ですね この収録日が、えー、2017年12月22日でございます。編集いつやってるんだろうな頑張ってるかな今ごろ。<笑>で、投稿日はあの見てからの楽しみでございますま。お楽しみって言ってもね。<笑>で、まあ、初通、それはこれ、ここだよ、これだよということで、まあ、たぶん後日、M キューブさんに投稿すると思うので、その時はよろしくお願いいたしますということで、まあ、 簡単に言っちゃいいまますす。と、と年年末年始が近いのでで和ベースにし、ま、しててみましたってことですちなみになんですけどこ の, この曲、まあ、自分的にはこのアレンジが一番好きなんですよ。このトといいあと太鼓といいあとそして鈴の音といいすごい和だなと思ってめっちゃなんか聴き入ってたんですけど走ったに聴かせたらもっと こ, こ, こうしたらもっとこうすればてめえの曲じゃねえんだよこれ。<笑> 独イエーイ<笑>ということで<笑>もう正直言いますこの曲のアレンジで結構精神的に泣いました<笑>こういうアレンジ作るのかな今後<笑>多分ュタのせいで作らないと思うな<笑> まあ作ったら作ったでまた発表していこうと思うのでよろしくお願いします。もうはしたには何も言わない。<笑>アレンジは自分でしろ。<笑>まあ曲作れる人がうちしかいないっていうのもあるけどね、ぶっちゃけ。そこはまあ私の新人育成を、<笑>新人育成で頑張りますので<笑>。一応候補1人いまして。 まあ、その候補さんをちょっとずつちょっとずーつ育てていければなと思っておりますのでよろしくお願いします。ということでまあエンディング近づいてまいりましたよということでお相手はそのかがそのかでしたということで。 皆様、どうぞ、良いお年をお過ごしくださいませ。ちなみに私はそばアレルギーですので、そばは絶対に食べません。ということで、皆様、また来年までごきげんようさようならでいいのかな<笑>なんかパク、めっちゃパクってる気がするぞ。ということで、お相手はその方でした。それでは。 えっとですね、2018年1月19日、えー、っと、ビクシブブースに行って、えー、ダウンロード販売するのですが、なんとなんと、私のファーストミニアルバム、アイズ・アンダー・バー・ハク、リリース決定いたしました<笑>ということで、まあ、そうですね、楽曲の内容ですね。まあ、自分、今年いっぱい作った楽曲もそうですが。 まあ、以前まあ作った楽曲のまあ再アレンジとかした楽曲とかあとまだそうですね3つの楽曲未知の楽曲も様々入っていますので皆様もしよろしければダウンロードしてくださいねちなみに価格は100円の予定でございます安いよ<笑>ということでお相手はその方でした是非とも買ってね